今日は昨日の続きをまたゆるりとやっていこうと思ってるわけなんですがその前にちょっとレベルだけ上げてますはいレベルを15から19まで上げたのと 武器、ボグを鉄シリーズに全部変えれたのとうんとりあえず今今持てる全力にしたでえー、続きがなんか宿屋に 泊, まりに泊まってるおじいちゃんに会いに来てみたいな話やったから。 来てくれたかた時間がない率直に言おうバグドーの様子がおかしいのは悪しき正気魔性に侵されているからじゃわしやお前にあれほど激しい嫌悪を示したのはわしらの中の聖なる力に感づいたためじゃろう魔性のことは知っておう 魔物がまとえばその力は何倍にも強まり人が触れれば命を落とすか心を悪に染められるという半ば忘れられた存在だった魔性が今再び活発化したのは冥王ネルゲルがこの地上に降り立ったためじゃこの国を救う覚悟はできたな。 バグド王に取り付いた魔性を払うために必要なものはうんいや何でもない必要なものはレムルの聖杯じゃグレンリ西の北部ベコン渓谷の奥に今も眠っておるわしと一緒にそれを探しに行く気はあるかな はい、さあ出かけるぞたやすく入手できるものではないからしっかりと準備をしていかねばならんなるほどえこのおじいちゃんめっちゃ強いんちゃん。冒険をしていると仲間が加わることがあります仲間は一時的に加わる仲間と以後ずっと一緒に戦ってくれる仲間がいます<笑>ああこれは昨日もそうやったよな命令することできひんしってやつや でずっと一緒にいてくれる仲間は主人公と同じように勝利することで経験値が入ってレベルそれはあ閉めちゃったまぁ、あ、いっか、まあ、一時的なお友達ってやつだななんかこう仲間欲しくなるよねなんかとりあえずのお友達みたいな感じはもんなずっと サリカタビん旅のコンシェルジュは冒険の皆様を協力にバックアップいたしますサービスの説明聞きますかはい<咳>私どもが提供しているサービスについてご紹介させていただきますまずは冒険者の福引きサービスああ福引き券なはいはいはいはい 旅のご案内サービス目的地を受けられるクエストについて紹介するサービスうん何ご利用を登録時に指定の品を一つ納品していただく決まりとなっておりますスライムベスはすぐ集まるそうやないけそうやねはいアストルニウムかしこま アストルニウムこれを探してなんか適当にちょいちょいってやったらコンシェルジュが使えるようになるってことだよねあれ出られへんちょっとちょっとこの人何エイドス様とお出かけなんて羨ましいなはい <笑>ベコン渓谷ベコン渓谷に回復しとこう2人やから高いなさて 行こうぜえうもういけるやんなこんなんだって装備できんしな鎖片びらとかもゴミやなうんやっぱ鉄よりぬスっとなやつの方がこれ何とこにいけんねやろあじゃあこれ外やまあいいや とりあえずこのまま進んでってえベ、ー、コン渓谷に急ごうこのじいさんがどれだけ強いかなちょちょちょ足早い足早い旬で終わるかな 終わった早っまあいいやえっ、ー、とエイドスさんレベル12しかありませんいけますえっ、ー、とこのままこのままこっちやな<笑>まあまあまあなんとかなるでしょうおじいちゃんの介護が必要だったとしてもなんとかなるでしょう 介護はできるやろちょっとレベル高くしたからうんんの高かったさ成獣のなんちゃらっていうのちょっと気にはなってんねんけどあれから一向に出てこないです まあ、なんで戦ってるかっていうとまあやっぱり基本はレベル上げが必要にはなってくるから一瞬でた戦いは終わるからサクサクっとはいくけどハブです<笑>こっちやなベコンえ合ってるやんな合ってる そこの、このメガザルロックに木のなんかすごい、ビビらされてん。一撃、で殺されたからさ、ちょっと怖いんやけど。え、これどうやって行くんだよ。えこれどうやって行くんだろう<咳>。いや、絶対強いや、あんな。 ちょっと待ってあんなん無理やってえー、どうしようどうしようどうしようどうしようこんなんおじいちゃん倒せるいや怖いあやっぱり追っかけてくるほらー あここか。オッケー。よいしょよいしょよいしょよしし。ちょっと初めてのスポットは必ず拾っておくと。なーに。この宝箱開けるには特別な鍵が必要だ。あ、そう。 メガザルロックが怖すぎんねんやん自分から近づいてきえへんけどえちょっと待ってこれ行かれへんくねえこれどうやって行くのえ迷っとるよこう行ってあなんか。 ちょちちちちょちょょょっと待ってちょっと待っ て, ちょっと待ってえらいことなったえっとこうかえ違うや ん, んあれでもどうやって行くんやろ う, うわここめっちゃ見づらいやんこれはられへんしな 降りる場所間違ったえたえでもこれちょそもそもどうやっておどうやってなんか降りてきたんかもわからないああったいけてはあえー、これどう行くのえまたダッシュダッシュしてダッシュしてよいしょあこれ上から行けるのかな あ、行けんのかな。え、行けるのか。行けるのか。危ない。ああ、怖い怖い怖い怖い。あ、無理。あ。ええー。なんかここまで来たけど、どうやって行ったらいいか分からへんくなってる。 行け ん, ねんでもどうやって下に降りるんやろうやっぱさっきの道から行くんかなっぽいよなえっ、ー、もう一回あいつの前通んのうん、怖いんだが。 道に迷ってるよなこれ野獣の巣とか怖いやん名前がそんなに行きたいわけじゃないよベコン渓谷に行きたいよただ行きたいけど行こうとしたらこいつがああピコンピコンピコ ン, ピコンはあ戻ってる戻ってるこうじゃないこうじゃないああもう 迷いいやすいなここああもう真っ暗なるしえっ、ー、ちょっと待ってこういっ、ね、こう行かないあじゃあこっちかよいしょよいしょよいしょよいし ょ, いしょえっもう一回こっち行ってみたらいいかとりあえずこう行ってえっ、ー、とこう行って こう行ってこっちからのこっち行ったら行き止まりはいこっちかえー、これ行ったあれあ無理高校音痴には胎が大いきこのなんか やばいことになってるえー、ちょっとあのベッコンケイってどうやっていくんでしょう。本当にあのすごい敵にエンカウントしないように一生懸命走り回ってるだけってことになってんだけど今。 はい、わけわからんあか あ, あ, あん。あああああああああああああああんあああああああああああああああんあんあんああああああああああ違う全然違う違う違う違うあああ ようやくようやく抜けれたっぽいねようやく方向音痴にもあの見えたわ道がおうあのなんか虎と戦うマジ怖いんやけどこの先ベッコン結構 ケ, オッケ ー, ー, ー, ー。よかったいやよかったほんまに迷った ね、ちょっとおじいちゃん邪魔やでえっ、ー、と小屋っていうのがあるからとりあえず小屋行こうか 人は こ, のこの道伝いにこう行けばいいっていうやんけ伝いとか壁に手を当ててみたいないやもうどうしようどうしようなんかああいかついのおるわあんなん絶対ピコンっつったらもうダッシュしてくるやんやばいやばいやばいやば い, やばいダッシュなんかでかいのおった いけいけいけいけいけいけいけいけ今なら行けるダッシュだ危ね え, え誰お前試験官グラガドなんじゃお前さんこんな危険ないところまでよう来たなそんな命知らずに一つ忠告でこの奥に竜の墓場と呼ばれる場所があってな連れの亡きがらでも探しようのか恐ろしく強い竜が紛れ込んどることがあるああはいえだけ だけっすか、うん、ここまで来てこっちへ帳簿しかそれだけマジかマジやなで私は完全に道を間違えたんやなちょっともう命知らずやからあ が今ホラーでも見てんのかっていう気持ちになってるよこれ何この先危険地帯よりより強気ええー、このグレンリを西から行くべきじゃないやっぱり一回戻ろうかなやべえ気がするな行けるかな 行けるかなってれへんんと思うねん絶対より強いとか言って言ってるやん戦ったらあかんと思う 戦, 戦わずして勝つそれがあの多分一番賢いと思う モンスター優しいってことかなあなんかかわいいモンスターがいっぱいおるじゃんああそういうことだったのかなるほどね本当はあのこっちルートが正解やったのかなこの先「危険地帯」って書いてきそうえ私今どこ行かなあかんの違う、えー、と会話会話みたいな 今日も頑張る。違う違う違う違うえー、っとベコン渓谷の北西北西が分からへんうもんなでもこっちで合ってんのかなちょっとちょっとどついてみようかページドラキーはい こう、れるからちょっとこれあ、ベコン渓谷北西ってこっちで合ってんのかな多分こっちなんか変な、おるぜ 洞窟出口違う洞窟出口に来たわけじゃないよ怒ったおあー余裕だなあでもこのじいちゃんちょっと HP 低くなれへん大丈夫イオっていいね いいよっていう呪文がいいよねやっぱりねあっピコンってん養賢士の眠るつか死者の眠りを妨げるべからず起きるやんなでもなえもうでもじいちゃん終わってまんうんじゃんこれまあいいやおつ <笑>ボスやん回復してないけどいけるああ骸骨剣士だなんかやっぱ可愛いな え, えどうした何あ顔顔ああ顔がおキャッチ へーいやまがまがしい。 さあちょっとほらいいじゃあまあ行こうななやっぱりなあっルカにはよくないねこれさ 君の方が攻撃力高いんだよ。 あ, あ、いい効果っていうのはこういうテンションもゼロになるんやすごいなへ、えー、じいちゃん自分で回復できると思うねんけどガンガンいくいやもうかいける いけるやろファイティンいけるほらやっぱりなちょっとあのあれやん<笑>さっき行動してまうからレベル高すぎてなんでドンゴーアとか使えんねん最初から使いいやあじいちゃん弱いなやらかいな弱いっていうより でも、レベル上げてきといて正解かもしれん。あのー、体力低いのがおじいちゃんだけやから。うん、ある程度、何回かに1回でいけるもんね、回復するのは。うん。うん。妖剣士。よしレベル20に上がりました。ルカナンを覚えました。 Oh 今それが必要なのじゃ。<笑><笑> 返しに来るからのひとまずわしに預けてくれ 知り合いやったって感じやな今のさて次じゃが目指すははるか南東じゃはるかなえっまだグレン領東の南からゲルト海峡を南東に抜けランドン山脈の南東から雲城湖へ行くのじゃ 絶対覚えられへんそこにはグロリスの木という目には見えぬ不思議な樹木がそびえておるその木が落とすしずくを持ち帰るのじゃルールの聖杯で受け止めたグロリスのしずくだけが魔性を払えるそれを王に飲ませれば王は治るじゃろうただ 雲上湖には恐ろしい龍がおる今度も厳しい旅になるぞくれぐれも心せよはい頑張りますこれ何 も, 何もないよな 厳しい旅になるか違う道具ルーラストーンえっ、ー、とゲルト海峡前に行ったらいいって言われたやろふ<笑>やった<笑>天井に頭ぶつけた忘れてた テレビ整えましょういいよなんでわざわざ聞くの？そんなことあるあんねんあんねえやな聞かんでええの全然全然聞かんでいい聞いてくれんでいいなんか今までそんな風にしたことないから大丈夫やって思う 行けると海峡これなさっき前通っといてよかったこそこそこそこそそうやんなんかめっちゃ強かったんやんえー、ランドン山脈に行かなか 消えたかがり火がえー、なんかあんのかなこれでいけるおいい状況が海峡バンチ じゃあはい。お金めっちゃ溜まってんなほら、お客さん正面に奇妙な形をした島が見えるだろうはいあの島はガミルゴの縦島って呼ばれているはる、い、か昔ガートラントとグレンの王が同盟を誓い合った場所なんだそうだ詳しいことは分かっていないがねはいさあそれより始めるよカウントダウン はいツリーツーワンバンジーバンジー！うおお<笑>思ったより思ったよりすぐやった思ったよりすぐやったもっとなんかこうグワーッていくんかと思ったけどもっといいと面白かったんけどなあ、はいよお疲れ様。眠ってた勇気は目を覚ましたかいまた気が向いたら いつでも海峡バンジーに挑戦しに来てくれようーんあ預けるあちょっと待ってなんか売ってるんじゃんだよねあこの人は サロンフェリシアが今一斉オープンの準備を進めてるぜいい店だ値が保証するよミスターサタみたいな頭してあ宿屋かそうだねなこういうところの宿屋ってちょっと高いんよな割高になってるんよなダンジョンの途中やしウイスー これはガミルゴの辰島といって何でも昔のグレン城の王様の名前だとかさてああね大丈夫大丈夫大丈夫まだ大丈夫えーっとじゃあこの人にお金は預けていこう預ける !3000 ゴールドちょっとお金貯まったやんだから宝箱さっき取ろうと思ってさあの取りに行くま忘てさ はい、小さなメダル割り増し料金取られんねんダンジョンの途中とかってドラクエあるあるよねあるあるーさあ進もうあー敵強そうやな ランドン山脈まで一直線で行ってもいいねんけどな多分なレベルは全然余裕で行けてんねんなんかでもなんかこうその一撃めっちゃ重かっていやなんかこっちにのおるやんこっちはあはあ何回かさその戦ってる途中にペーンってやられて あ っ, つーってなったことあるからさ緊張するえっモーモンじゃなかったモーモンてせい やっぱり割と割とええ感じにちょっとダメージが大きいなーっていうえなんでヒャドなんかしたのどっついたらええやんえ、どっつくよりもそっちもいいんかでもこの人魔法そんなに強くないような気すねんねよ旅芸人の人やから え、どこに向かってるのこれあっ む, むしろ全然ちゃう方向に向かってたああちょっと待ってこっちもうね方向音痴が炸裂するのがしんどいね方向音痴っていうか何ていうの道は分からんこれは分かりやすいけどさっきの警告とか特に分からんあ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 なんかこう身 に, 身になるものが欲しかったな旅の扉初めて入るよ何か木から水を取ってこいって言われた<笑>どうやって えはい、すいませんこれどういう状況っすかあはあ、はあ、ああああなんか絶対強いやんごめんなさい帰っていいですかちょっとおか痛いんで今日戦うのやめませんあ あ, あ, あもう。 突然バトル始まるやん回復してないでしょほ作戦替えうんバッチリ頑張りにしょうかな回復してもよかったと思うよ今いきなり怒ってるけどあーあーじいちゃん死ぬで大丈夫ちょっとほちょっと待ってじいちゃん回復する場合じゃないやろ <笑>やる気満々すぎて困ってんねんけどこのモンスターそうでも、うん、さこのレベルがシュート半端にこう高くしてきたのよもうちょっと高くしてなかったんかなっていう印象なんやろこれせい 結 構, 結構回復ばっかりしてるやろ悲鳴をしている<笑>ちょっと待ってちょっと待ってルカにしようルカにじいちゃんちょっと待っ て, っ待って作戦がええー、メーさせなさい違う攻撃なんかしてもしゃあないルカなんは意味ないからルカにでいいかな 2も上がってるやん下がれ魔法はな あ, あんまりちょやめてあげてさっきから痛いんやからこんなされ、うんさえじいちゃん死ぬじゃあこれルカにもう一回ルカにかけたいねじいちゃん自分で回復していけるやろオッケーオッケー。 いやいやいや攻撃は全然問題ないなぎ払いてんかなえー、この場合どうしたらいいかなぎ払いでいいんかなんかここだけお任せっていうのができてもうえってバーロい痛い<笑> たぶんなおじいちゃんが攻撃するより私が攻撃した方がソーいあよかったんやるよじいちゃんじいちゃんスーパーハイテンションの時しか使えないのかな足ないから足笑しらいできないホン、うん、やできへんわはい倒せたやったぜ よかった。おお、やったね。すごい。 これをはいで何やしてーっつって言われてんさっきグロリスの雫を手に入れたやったねうんやっと、ねうん、やっ と, やっとじゃあ。 あの時なぜなんだことがやっと許せこのじいちゃん先からさなんかこうなんていう含みのある言い方ばっかりすんねやんかここ何もないもう二度と来たくないから海洋生物が地上に出るからから<笑>呼吸 あ、だから暴れてた説それはあるなあここ普通に普通に戻ろう戻ろう戻ろうルーラストーンでサクッとサクッとサクッとはいいけるやろじいちゃん置いてきたけど大丈夫よしえっちょっと宿屋に行かせて ここでなすべきことは終わった。はじゃあず一緒にって。お前に任せる。グロリスの雫を必ず王に届けるのじゃ。え、無理させたから数奇な運命に導かれし者よ。え、無理させたからちょっと一緒に行くんやめるわって。また会うこともあろう。<笑>さらばじゃいえ、さらばじゃじゃなくて。 あーちょっとじいちゃんじいちゃん<笑>おじいちゃんどっか行ってしまったんああおじいちゃんちょっとセーブだけするわ一回お祈りしとこうせっかくな2か所もボスタしたしお金半分にされるからな死んだらなんかさこう オープンワールドはオープンワールドやからあのーオープンワールドやからっていうかなんか急に絶対今倒されへんとあの倒されへんような魔物とかが平気で出てくるからあのー 突然90何歩とか食らうんよ1回あったんがエンカウントした瞬間に90何歩のダメージ食らってし瀕死になったっていう恐ろしいやん恐ろしいやんっていうか恐ろしすぎるやろそんなもんっていう話やねんななんでさこうさっきたばっかりの人さっきたばっかりの人っていうか魔物やねんけどに 九もう食らわされてんのと思って私が何をしたんですかっていうシャワーがこんなんしに来たんじゃないあこのこのこのツボツボツボをさちゃんと取っといたらあの戦歴を見るとねニュース済みの なんちゃらとか言って出てくるんやけどあっお城は全然やったわほんとお城も位置から探さなあかんのね全部一緒やと思ってたな何これおっおいちぃわいこれ泥棒やけど大丈夫 こう持つコトロボやけど完全に<笑>テンション高くないと使えないとか言うからまあだってそうじゃないおじいちゃんお年やからお年を召されたからさあっとはいグロリスの雫持ってきました、はあストーリーがすごいこれで お, おりましたグロリスの雫を手に入れたのですね陛下様から話は聞いています それを王に飲ませれば王は治るとそうだよさあそのグロリスの雫を私にお前が敵じゃないという保証がない渡すんかこれでバ爆動を元に戻せるありがとうございました王にこれを飲ませるのは私たちの役目ですどうかそこで見ていてくださいなんてなって言うんじゃないやろな え、だるまさんがころんだ始まったね。<笑>だるまさんがころんだやってるんだが。 タックル 王仁 大臣か我は一体おおおいお元に戻られたのですねそうよかったやん信じられんあのひどい頭痛が消えておる永遠に続くかと思われたあの頭痛がこんなすがすがしい気分になれる日がまた来ようと ない、ネックレスが。誰か、我のネックレスを知らぬか。恐れながらご報告させていただきます。王はあのネックレスの呪いで、死の口をさまよわれたのです。えー、何バカな。あのネックレスは、ガートラント城からの有効の証として送られた品に入っていたのだぞ。 有効の証と見せかけて呪いの品シ送るなどナト<笑>な姑息なマネをガートラントがするはずがないいやー多分なロキソニンジャちょっとしんどそうやったからどっちかっつったらボルタレンかなええ私もそう思いますおそらくはガートラント以外の何者かが王のお命を狙ったのでしょう あの忌まわしいネックレスは王の首から決して離れず怪しい光をたたえ続けていました神父や僧侶にもなすすべなくただ弱っていく王を見守ることしかできなかったある日ある日突然とてつもなく大きな人間の女が現れました それがあの賢者マリーンだったのですマリーンだったのです噂は聞いた王を助けたいなら黙ってみていろとマリーンはいい彼女が呪文を唱えると私たちが何をしても外せなかったネックレスがあっさりと外れたのですこれは魔晶石のネックレスだ 危うく王は死ぬところだったとマリンは言いましためっちゃ重たかったんじゃ重たすぎて外されへんかったんやろネッ<笑>クレスによる肩こりからくる頭痛<笑>そして王に癒しの術をかけ<笑>王の容体が安定したのを確認するとマリンはこのネックレスは危険だと言ってこの国から魔晶石のネックレスを でもずっと頭痛かったって不思議な話じゃないそうだったかあの名高い賢者マリンが我をマリーンドのだけではありません王を頭痛から解き放つためグロリスの雫を手に入れてくれたのがここにいるこの者そしてこの者に王を治すための知恵を授けたのはあのエイド様なのですなんと あ、覚えてないねや<笑>全く記憶にないぞこの者のを牢にぶち込んどけどっう言うて牢屋の中にバーンぶち込まれたけどなともかく我は正気を失っている間に多くの人々に迷惑をかけたようだそのたにも礼をセネば褒美といえばキーエンブレムだがしかしキーエンブレムとは英雄の証し 頭痛を治した程度で与えて良いものかちょっと待ってやはりこの国を救うような大きなことをやり遂げたものでなくては大臣ちゃんと言って何我がガートラント城に宣戦布告したとそれが本当ならこの者の働きがなければ我が国はそういうことならば はい、分かった心から感謝するそなたの活躍グレンジョのキーエンブレムを与えるに値する働きであったやったぜそう受け取るがいいおーやったねその黒のキーエンブレム グレンの英雄であることをする機会<笑>。他国でもそなたの力の証となるだ。なそなたにはこれも渡しておこう。何くれるん。んあ、やったー。なんかバス乗りたかったんやけど乗られへんって言われてんこのパスがないと。大陸間鉄道パス。バスじゃない鉄道パス。海の向こうに渡るために必要になる。え。 海海の向こう、海に線路があるりたい和な国に戻るんやこれで。 みんなピリピリピリしよったが多くの血がこのオーグリード大陸に流れるところであったよかった海列車そう本当によかったこのグレンの民に辛い思いをさせずに済んでそして何より大ガー同士に取り返しのつかない憎しみ合いをさせずに済んで 王様もっと感謝しろ駅によっては条件を満たしていないと使用できないこともありますその場合もたああなるほどオッケー王様なんかくれる思いなる闇が忍び寄ってるああまああれやったからなさっきあのなんて言うんやろう あれって言われたからこれ上って何かな肩こり頭痛で国滅ぶとこそうもうまさにそれあもう全部調べてるやんせやで肩こりと頭痛でさもうコらんとってあげなあかんかったよな王様に贈り物しよう ご覧取ってよ新しいクエストが紹介されましたありがとうなんかでもさあそうなんかあのあれができるって書いててんけどなこれまだ無理なんかな住民とかこの先はご遠慮くださいあそうじゃあいいわバイバイ およう は, はねえわストーリーをさくさく進めていこうイエーイ乗れるぜな何これ何これ何これえやーどれどれ行こうかなーえー、こっちこっちえー 行こうなんかジュレットってとこ行ってみようかなはいあ違うラッカラン行かなんかなんかラッカランに行ったらなんかが解放されるって書いてたのにあおうすご初めての電車ですお主どうやら一度死んで生き返しを受けたものすなわち 生き返り人の容赦ななんで知ってるずも<笑>しかねなんでそんなことがわかるのかと聞きたいようじゃのゲームやからわしの名は功労の賢者功労たじゃれよこのアストルティアに 知らぬことなしと歌われる賢者の中の賢者じゃよハートついてるけどわしの眼力にかかればお主が生き返りしとかどうかなど一目瞭然というわけじゃさてこちらが名乗ったのだからお主も名乗るのが礼儀じゃろうまずは名前を聞かせてもらおうかのうヒです プリミティブかつエレガントな名前じゃなエレガントやからそうお主の故郷エテーネの村は名王ネルゲルの手で封印されした地、レンダーシアの真ん中に位置しておるちちいの音もしか い, い<笑>そんなことないさ勇者覚醒の光が放たれたのもレンダーシアそうお主は彼女を目指さねばならぬのじゃ そのためには何をすべきか教えてやってもいいのじゃが特に お, お主、いくつ集めたんじゃは何食うてるん言葉足らずだったようじゃな<笑>すまんすまん何食うてるのわしが聞きたいのはキーエンブレムの数じゃ それを聞けば、私の実力と活躍のほどがどれくらいのものかわかるからの駅<笑>弁、てんのなんとそれだけかあこれは先が思いやられるの思いやられるのあ、そうそんなことないよ。 じいちゃんまあそれしかないのなら仕方ないこれから頑張れば良いのじゃからな今はただキーエンブレムを集めるのじゃ、うん、お主の実力が頼むに足りると判断した時エンダーシアの封印を解くための方法を教えちゃおういや今教えてくれてもいいんやで、ね、別に次はジュレットジュレット 車両とホームの間が広くなっております足元に気をつけてお降りくださいできれば外の景色が見たかったんやけどじいちゃんのなんかこう話し合ってする前もうもう着いたの か, そ, ううかその大地の箱舟という乗り物は実に良いまったく便利な世の中になったもんじゃそうじゃわしのお下がりじゃがこれから世界を回るお主に クールかつホットなグッズをくらう不思議な家事セット何その名も不思議な家事セットこいつの上に素材を乗せて金づきでとんかんすればなんとお金が出来上がる家族の剣はもちろん木のブーメラ布の服に至るまで <笑>花槌で叩いてるな布の服できるっておかしいだいなあじいちゃんわしが持ち歩くにはもうちょっと思い出なちなみに使うには作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要じゃ実は大サービス<笑>わしの秘蔵のレシピブックをキラキラっと見せてやろう めっちゃええ装備品がいいなたくさんのレシピを覚えたいいかんジュレッド駅では名物のトコナツココナッツを買うんじゃったこりゃのんびりしておれんでは今日のところはお別れじゃ運命の線路が交差するときまた会おう その時までせいぜいキーエンブレムを集めておくのじゃぞはっはっはっはっはあど、ね、っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはうはっはっはっ 買い物がおすげえ コ, ココナッツココナッツ食べるとなくなり三河市率が一時的に 1% に上昇へえこれが名物なんやどうしようこれえー、でもさなんか適当に来たけどここでいいんかなここはジュレットの町ですよ町を出た 東に出た先の樹齢島上層からはビーチのあるキュララな海岸へ行けますカヌー地下廃道があるあーあーもう絶対わからん絶対わからん絶対覚えられへん覚えられへん大丈夫大丈夫覚えられへんこんなん一瞬すぎこんなまばっかりや なんかさクエストでちょっと待ってやクエストリスト あ, あったあったえっとね超お役立ち機能あこれこれこれこれこの冒険者の酒場っていうのをやらなさえずりの密やせやさえずりの密を集めてこいって言われとってん1個だけでもいいから取ってこいみたいなでそれさえあればちょっともう一回乗せて25ゴールド持ったのやな 行, けるやろ行って買って戻ってこよなんかここの島ちょっとうわすげえ金キラ銀やったんやちゃんと見てなかったわこれあれやなウ ェ, ウェディウェディやったっけ水の民やねここで なんか、あのー、あれがあるよって言われてんラッカラン駅に到着ーはーい違う こ, これこっちじゃないわえー、っとねあルーラストーンに記憶されたんやえー、すごなんかすごいな ギラギラやなオーナーあじゃあオーナー所有の宝物の管理を任されております笹らなと申します超整理術へえあうん教えて整理するとするのが好きでした 悪事に手を染めそれが原因で出てたああそう過去の出来事もう100個はいいけます神春無意にはああまといおばさんはいオッケーこんなの適当にやっとったらなんかこうできたりするもんやから今急いでやるもんじゃないと思ってるよ ちょっっと待ってメダルオーナーって書いてるまさかの小さなメダルすげえ。えー、このラッカラン島のオーナー、ゴーレック。やっぱり、小さなメダルや。はい、よろしく。いや、もうしっかり小さなメダルを集めさせてもあげます集めてあげます。うんこれはな。 ました。ああレノあああまたまあまあ受けとく受けとくとりあえず受けといてレノホな分かった適当にやるさじゃあそそれそれはええとしてやな私はあのー ねてっけさえずりの蜜が欲しいんやんかすごーいここかなえ違うなこれかな違う つとかそんなん言うやつおるああ装備品に海賊魔力アップ最大のピアップへぇドルワ ー, ームとかカミハルノイとか大きケの国からたくさん依頼が続いてるけどああ 別にそれはいいよあの最悪それはいいよ変えたらいいよ違うなんかいっぱいあるけどゴージャスクッキー手軽にクイックケーキ器用さ2コマ大丈夫です違うねんなさえぞりの蜜が欲しいんだよあったぴょんじゃない キアああえぐっ素材かこれえー、っとえー、っとねこれさどこでどこやなんかこういろいろしゃべりたいっちゃしゃべりたいけどさ違うわ なんかこうじゃあさっきのところでストーリー進めたいなと思ったらな夢の場所じゃないですか幸せな場所がああ足が勝手に進む ンラル元気おかずにようこそはいあーなるほどあーなるほどねあーそうか50枚しか買えないってもうねそんなもんあーどうしようかな引き出しちゃおうかな 全部見ましょうシフサーその辺はいらんけどメタルの香ーへえ。メタルの魔物に出会いやすくなるあなるほどビップライセンスおっとこれが欲しいあ経験値増えんのよへぇラグスパラメータ上昇あこの辺多分あれやなんか おなお仲間になるらしいわえすごいジャミラスと戦えんのすごっティーバッコスごめんティーバックに見えたらねいやいやいやいや見えちゃったよねレアドロップ率を高めるああなるほどあっ武器もらえないんやへえあーなるほどこの辺は欲しいですね とりあえずビープライセンスをまず狙わないといけないってことですねはは予算を決めることよ予算何言ってんだ甘えたこと言ってんじゃないよ一か八かしかないでしょ当たるも八家当たるのも八家ですよえっおほど宝石 あ, あどうしようもうなんか全部楽しそうじゃんこの人何してる ?OK ルーレット焼くわ OK なんかこういうこういうのに聞いてさやっちゃうっていうのはういい感じな気がするあっちでもなポーカーあるんやったらポーカーやりたかったんやけどああこいつダメだ 預かった生活に全部突っ込んで返す、返せないそれは一生返ってこないよね、うん、あーでも私ルーレットやりたかったんじゃないんだけどなルーレットよりもスロットの方が好きなんだけどこれはどっちこれはえーとあーね目指せルーレットマスターあいやいやいやいやいやダメダメダメダメ いきなり10コインはぶち込みすぎ効果ーーあるやんあーダブルアップかどうしようえでもなんかスロットやりたいなもうもスロットがいいなちょっとスロットスロットちょっとやっちゃおうはいこれポーカーやったわポーカーやってみよっか ロイヤルストレートフラッシュえっと掛け金1にします最初はねこれむずない7球来たらストレートやけど7球なんて来る絶対来けへんやん568 ふざけんな。六七八九ジャック。ク<笑>ソが。もう、なんか。違う。なんか違う。一枚のコインが当たりました。 えこういう感じダブルアップってそんなんなん無理やろはいさよならザはいよかったねでっ、うん、<笑>無理やってよかった えー、はいうーんここよーし<笑>ちょっと待ってあのさこういう系のダブルアップやと思ってなかったよねあの個人的にはあの1枚だけ出てきてハイアンドローやと思ってたからハイアンドローが良かったなー スロット掛け金123やとりあえず来いああもういい早止まって早止まって、はい、<笑>早止まってああもう<笑> ちょっとしっかりしてーあ全然全然ああああああああワクワああああああこれなんかこうもうちょっとワあああああああああああああああああ ルーレットやれって言われたけどルーレットはしないルーレットはさなんか一箇所にかけることできひんやなんかこう い, いっぱいあっちこっちにかけちゃうからああもうってなるなこれキャンプラーただの。 あーなんかこうクズの世界ようこそやわああもう20枚溶けちまったぜ20枚なんてあっちゅう間だよなああマジで F いって3枚掛けのあの、50枚なんてねあっという間なんですよあのはいそれは分かってます こうやって千円札がどんどん消えていくんですよやっばい一回も当たらんと終わんじゃん、これ2枚にすらならへんぞこれやべえな なんか夢夢も見せてもらえないねこれねもう一回もう一個たったの8枚なんだよえなんかこれがさもうちょっとこうええ感じに揃ったらあーこれでもなってさ夜な夜なやってしまいそうになるよね ハハハよしよしよしよしよ し, よ し, よし戻った戻った戻っ た, 戻ったちょっと戻ったただ<笑>ギャンブラーの<笑>さ<笑>あーおもろい<笑>今のやばいなよしよしよしよ し, よし自分で言っててめっちゃおもろかった なんかこうあのー、余裕余裕みたいな顔はできひんのやつこういうのニヤニヤニヤニヤしながらやってまうからすっげえ楽しいってなってるもん今いや一回も当たらんと終わるかなって最初思ったけどバッバッタクソ ナ, ナなんかはねなかなか当たらへんっていうのは分かってるからもいいんやけどワイルドに揃った瞬間に鬼圧 や, やなあーダメだダメだねこれ堕落した生活が始まるわこれあったまってきたあったまってきたもうあったまってるもうだいぶあったまってるよもうやばいよもうガンガン突っ込んで突っ込んで突っ込んでみたいになっちゃうよね なんか も, もうちょっとこうサクッと当たってちょっとこう大きくかけれるところに行きたいな50枚しか買ってないもんなてか1000ゴールドで50枚しか買われへんってさちょっとつフリースピンああじゃんねんああ あ、天然、ほー、ばーばばば、あ〜全然ダメだああ〜〜夢見せて〜もうまたゼロに近づくやん あ, あやったっつって言ってんねんけどなんかぽぅぽちょんって何し来いこいああ<笑> 10枚じゃちょっと少ないってもうちょっともうちょっと欲しいよもう一度ズズズがんな当たってんのかな 全然増えへんわさっきのおじさんがさ「ルーレットやお前は」って言ったからルーレットいかんかった私が悪いんかな<笑>いやーでもなルーレットやるよりこのスロットマシーンをさ一生回し続けてる方が私は好きなんだあったまらへん全然 絶対あったわね来い当たらへんかなぁ<笑><笑>ダメじゃん三枚掛けをさ、もうちょっとこう、がっつりかけたいんよね、ほんまは 三枚すら当たらへん全然やなななあもうキュンって取り付けていくしさああくそもうあと五回回した終わりやはかはかない命や はー、儚すぎ夢見たいんやって私もあー、もうダメー 私もなさっきのさあの、あれおったやんあのカジノしすぎて地し、<笑>行政の施設送りになるんですねカイジやなここでバーここでバーここでバーああ来ないか<笑>とりあえず今50枚あのー、全部溶かしたよ、うん、溶かした溶かした溶けてなかった 10枚に戻ったやったね<笑> 10枚なんだわーだがしかし10枚なんだわー職業は旅芸人ですはい遊び人じゃないんだよ旅芸人やから芸人やからだ、ね、芸の子やしやと思って<笑> このギリギリで生きてる感じいいよね777777 <笑>っつってさ<笑>絶対当たるわけないやんああもうダメだねこれねあさようならーえっ、ー、と一旦いいえくっそー1000ゴールドが 酔い腰の金は持たない的な、そう。酔い腰の金はな、もったあかんねんって、やっぱり。やっぱりさ、その、酔い腰の金なんかな、持つもんじゃないよ。持つもんじゃない。持つもんじゃないから、<咳>セフゴールドはなあの、装備のために買っとの残っとかなかね。一枚お持ちですね。うるさい。 お祈りしとってあそうやこれさどうなんやろほな新米そろっクロークが迎えに来るかなこれルーレットおすすめするって言われてさっきでもルーレットしたくないねん個人的に1回さちょっとこう1回出て寝てあの ルーレットじゃなくってスロットって言ってくれるまで待ってみるっていうのはどうかなクズ<笑><くず笑>旅旅旅せなあかんのに旅もしないクズですはいよろしくどうぞ売りに来たあそうそうそうそうそうそうあんななんかなこれなえー、っと道具でレインキンガーまでえー、っとねなんかね お店傾 か, かせそうお店傾 か, かせるためにちょっと素材を連金するわこれあーゴールドストーンは無理やなこゴールドストーンを1個作ってで金塊を作って。 金塊を作ってこの金塊を売ったらいくらになるのかよし売りに来たよ使うものでいいかな金塊どこドラクエ10って2等身やっけいやなんかね知らんねん私もあ いや、今、美味しいものを、美味しかったよ。ちょっと寝る。<咳>何こいつ。あ, あ、たりのコンシェルュ。あ, あ、うん、いいいい。別に、後でいい、後でいい。そんな、そんなもん、そんなもん、後でいい。止まってく、休んでく。休、あ、違う、ちょっと待って。止まってく、止まってく。止まる、止まる。普通に止まるよね。でも、あんまり騒がないでね。騒がみない、騒がん、騒がん。 3,000 は熱いやろ 3,000 あればそう 3,000 あれば装備品が買えるじゃないかな。 そ う, いうムテゴルそうやねんなそういうことしかねないよねギャンブラーの桃源郷って言われてんよね、うんねん、えっと、どっかの銀さんなんよなそれ50枚だけ買ってほ、うん、んで、えー、150枚スタートからのじゃあこ の, このささっきのさっきのさっきのさっきのさっきのさっきの人 あおったこいつ違うポーカーじゃないいやいやいやい や, いや何を言ってるんだ君はさっきからこういうこういう人 の, あの言うことは割と聞く人やからあのゲか担ぎって大事やと思うねなんかスロットって言ってくれるのを待つ何回寝るん何回も寝る ゴ<笑>ミなんだよ止まるはいだからお金をねちゃんと残してるわけ<笑>はいゴー<咳>次はおお馬さんないんだってお馬さんあったらお馬さんやってるかもしれんけどさあ ー, カー違うって言ってるやろポーカーなんかおすすめせんとってくれスロットにしてくれさっきさ一回スロってって思ってん面白くないあのダブルアップじゃないからダブルアップじゃないからっていうかダブルアップがハイアンドローじゃないから面白くない超こ<笑>ボレースなん同じ会社やけど違うんやってそれ<笑>スライムレースあるかもしれんけどななんかスライムのさいろんな色 やつが昔はあったいやでもこのあれさまだ序盤の序盤なわけやんダメ<笑><笑><笑>だこのクズくすぎラ<笑>いやー褒め言葉だなありがと う, もうそこまで褒めるなってってなるね れるぜさあスロットって言えもうなんでこの人な ん, なんさっきからポーカーポーカーポーカーってあその次ルーレットって言ったらもうこうこう壊すでほんま ーーカじゃないんだってば止まるはいスロットあのー、あれ昔面白かったけどなスライムレーススライムレースも面白かったしあのー、魔, 魔物対魔物魔物同士が戦う なんか闘技場みたいなのがあってそれで誰が勝つかをかけるみたいなのがドラゴンクエスト3やったかなにはあったんですよほんでそれ結構鈴木誠也ったこいつが勝ったら倍率がみたいなパフパフはないな今のところもうパーンやろ ルーレットって言うてさルーレットルーレットルーレット、ね、ルーレット冷レるトでそっからのまた ル, ルーレットからのポーカーポーカーポーカールーレットなんでやること忘れてるよもう と, とんでもなく忘れてる今もう「娯楽とって書いてる時点でさなんとなくさ嫌な予感がしとってんあら私これ仕事辞めるなって思ったらさある意味仕事辞めてるよなこれな 絶対仕事辞めてるわ、うん。旅芸人じゃないもん、もう。<笑>ギャンブラーやな。しか毒図やな。<笑>ニートじゃない。あの、ニートじゃないよ。大丈夫、大丈夫。戦いに行くから、また、あのお金、あー、もうないわーってなった時には。戦ったらお金になるから。 っしゃスロットマシンきたーさてとどの台がいいかなこのさなんかこうどの台がいいかとか教えてくれへんもんなあテンションあそういうことはーなるほど人いっぱいおったほうがいいんやさっき人おらんのところで座ったもんな 人おほ ん, んなら人が座ってるところに座るべきってことでこいつの隣に座ってやろうわざとはい金がないモンスター倒す金がたまるギャンブルする<笑>そうだってえー、3ずつまた行きますもうだってルーレットって言われてるからな今日はあちゃあちゃちゃスロットって言われてるからおいもうバー止まらんちゃう止まらんのかい 甘いなちょっと甘かったな設定位置の材これ6かけてみるよ六六。きっと来ると信じてるからもうダメじゃんねどうしようこのこのこの人の隣よいしょ やっちょっと待っか店員さんに頼めるタイ教えてもらわなあかんかもなまれにはねなんなんはいはいはいはいああ残念じゃこれ勝手に止まんねんって<笑> はい、はいじゃないんやハイハイいらんのや勝手に止まるんやわでもさ人多いところ座った方がいいよっていうくせにさこんなものねはどうしたん当たってんの来いバカかお前は後ろの台の方が人おるあほんまに れえっ1個しかおらんで、ね、ここは1人やしでもこれ10コインやねんえ十10コインかけろってこわそんな恐ろしいこと言わせへんってまだ無理やってまだ無理まだ無理こいつの隣にしようちょちょち ょ, ちょこいつの隣にしようはい お金どんどんどん溶けていくんどんどんどんどんどんどんどあーもうあんどああんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん 銀行、違うねんお金が欲しいんじゃないねん銀行強盗したいわけでもないねんあんなメダルが当てたいんやこの当たるっていう喜びを感じたいんや私は分かるか<笑>いやもうただの言うてることクズなんやホンマにいやでもクズでもいいかなって 思うんだハハハハハハハハハハハハハハハハハあー。ハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハハハハハハハ ええなのええなの<笑>え勇者あそこね、えカジノにのまってるクズ勇者ねえかいやまあ、勇者じゃないもん。オーガだもん。 楽しいダメだこの人ダメじゃない全然ダメじゃないまだまだまだまだ大丈夫まだまだいけるよまだまだいける当てていくよ<笑>ああ楽しいああ一回当たっただけやななんかこれ本題ダメかな ダメかもしれんああ、当たってほしいなー。メダルメダルメダルメダルメダルメダルって何？これ何？ああ、三つだけ。何メダル？何？はい。メダルチェンジ。おおほー。なんだこれ。あ十回だけ？ 10回だけなら十0回だけやしないや当たるとは限らんし<笑>当たるとは限らんし<笑>全然お金ないやんか分かってんねんけど<笑>ええなの私もええと思ってるなの<笑>ああもうああもう ななんかかかか違う枚、うん、枚ししっていいよ来い来い来い来い来い来い来い来い来い来い来い来い来い来いこ来いこ来いこ来いいるあああとよここここおやった。<笑><笑> 黄色のテンションが上がった<笑>大丈夫あのねあのー、私もテンション上がってるよ今テンションアップ中やしな<笑>テンションアップ中はもうもう全画よ俺、ね、このまま食れああそソ残念でもさこれでさテンションが上がってなおかつ あれよね、7とか揃ったらああ揃うわけがないんやけど揃ったら美味しいなって思っただけ、うん、思わんかったよかったんーあと4回頼む当たっておくれ当たっておくれ違うお前じゃないまあでも帰ってきたことは嬉しいからいいけどちょっと違うよえ テンションアップ終わっちゃったって。ああ。でもとりあえずな、あと三回はこのまま。九枚掛けでいきます。で、その後はまた堅実に戻します。この宝箱なんだろうね。 ね思ったより短かったあーもうさよならショボボンあーあと2回ああーリスピンとかこういう時に当たってほしいよねああさよならああラストラストのメダルスピン こ, こでああ、マジかサウーナーだけが人生だわ<笑>でもでもとりあえずあの200枚にはな、ね、ったんでえっ、ー、とはい遊びますちょっとこれまだ掛 け, け額を下げて。 あのさっきのメダルが止まったら熱いっていうのが分かったフリースピンとかだったらあれやろ9枚かけたいんやろどうなんキューー言うてる頑張ろう生きてたらいいことあるからああない宝箱 な, なになんに な, になになに？え？ はいどうしたはいい、えー、当たったけど何すかボーナスゲームを開始しますはいえー、じゃあ真ん中で8枚はい えー、どこ行きましょうか真ん中はとりあえず上げました左上 OK <笑>おおやるじゃないか えでもこれ 一, 一番多いの何枚なんやろな「おわ!」とかって言ってるけど実はなんかこの辺で 100, 100枚とかあったりしたりするんやよえー、どこ行こうか次右真ん中オッケーおい<笑>おえ今ミミック持ったなまあまあまあまあ、増えたでな よっしゃ<笑>まあまあまあコインだったことに関しては OK だなさあ次だいやなんかちょっとずつちょっとずつ面白くなってきたよあったまってるよもうライブ警官の通どおりいや、まあ、まあまあまあまあまあ1枚でもな当たったこと自体が 喜ばしいことでーバーッ来たこいああもう一個欲しかったもう一個欲しかったちょっとずつたまってきてるよね300ぐらいになったら300枚か400枚ぐらいになったらさあのー、そのセリフがスロカスのそれ何がどこが 全然そガスじゃないただ単にあの回るものが好きってだけやから私は<笑>言いながらおおこいイーハイテンション上がってくるよね<笑>大当たりで黄色のテンションが上がっただから上がってんねん常に大丈夫上がってるからよしじゃあ 1.5 倍やから6倍で まさ、結構大きい額で、ね、バン当たったらさそれしいけ、ね、どそのまま10個 い, い、ね、走っていきそうやろもう一個もう一個もう一個ああ遠いわそれはそれはちょっと遠いわ今のはどうないえっはやっはっまあいいえとりあえず300枚超えたからさっきのようにえー、さっき言った通りに 9枚掛けして、えー、100枚入ったらまた1 1あの3にしますでもさ9枚掛けやったらいやルーレットはなあの一瞬勝負な気するから私好きですこのワクワクチアセ握りなんかもう手にこうあーって力入る感じがすごい好き<笑>頼っていい<笑> あのビーよメタル来てああ来ないどう私としてはメタルもう一回来て欲しかったよ<笑><笑>ああ<ー>！<笑>それはスロするか違うってそんなことないよ 私はただのやりかすやねなんかさこうあのー、スロットってこのドラクエのねドラクエのスロットって、あのー、バツを押すだけでいいんですよ分かりますこう、押してたら勝手に画面がぐるぐるぐるぐるって始まるんですよそしたらなんかこうあちょっとこう<笑>なんかあ喉乾いたなーとかでも。 手から手からっていうかこう視界からさ自分 の, その画面を見てなくても問題なくこう勝手に回っていくっていうねスロットはありがたいね手やばない100枚なくなるの早すぎやろ1000枚超えたらさすがにちょっとあ の, あの10枚書ききたかったんですけどね 500やったらちょっとすぐなくなりそうやろ夢見るミーヒンとかいう問題じゃない気がしてさ、うん、ああ3枚掛けぐらいで遊んでるってことかなうわあもったいないこれは<音声>うんなんかもったいないな<音声> あーダメだねじゃあ200枚切るのでこれでまた3枚掛けに戻しますちょっとギャンブルさせてほしいよなちゃんともうやっぱそのためには元手が必要やから元手を稼いでギャンブルを大きくギャンブルするっていうのがやっぱこう楽しいわけじゃないですか 私の人生そんなもんやわじゃあ寝るわおやすみ私あれやから朝になったらあれやで大富豪になってるからさあおたウうい って言うて言るけど「お疲れ様です」ってよこうサクサクって止まった瞬間にさ絶対に当たらんなって思ってしまう自分もお家は豪華なダンスダンボールハウス違うわお家ないね今そもそもホームレスだから 宿屋がいい家やから石成の人が道成のおっさんやんけあかんわ大丈夫生活保護受給してるわけじゃないからちゃんと働いてる戦うっていう仕事をして スロットをやってる人の<笑>配信って何ってなるよね<笑>うーん来いよしよしよしよしよしよし。 よしよしよしよしよしよ し, よし<笑>私が幸せならそうですね幸せですねなんかこう何だろうスロットをこうブーブーブー回せるっていうのも楽しいですねポーカーとかも好きなんやけどあの、まあ、やっぱりささっきのラブルアーが あれになっっちゃってるから五枚の中からその高いやつを選ぶみたいになっちゃってるのが普通なんハイアンドロールの方が良かったなハイアンドロールの方が有名だったなんか大きくかけれないと勝てない気がするそうじゃないか あんな13度が出たらさ一個ぐらいしかないやん選択肢それがつらいとーまさかの来ちゃったナイス俺やっつーやったぜえじゃあこれもしかしてちょっと数多いんじゃん よ個おおやっぱりこれはあーどうしよう6 6こ個20回6なので2 0 6六枚だけやったらちょうどこういい感じああ いい加減さ一1回ぐらいさ「パッタタッパッパッパッパッパッパッパッパッパ」ッパッパッパッって流れてほしいん、ね、だけどただの倍なんだわファンファーレ聞きたいな<咳>まだ1回も聞けてないもんな。 ああ取り過ぎてった縦横斜めがないもんね縦横斜め 縦, 縦はないわいうこと斜めがないもんね斜めあったら面白いなああもうクズの世界へようこそやんなこれな スロットって楽しい実機実機売ってた頃は懐かしいなそんな話をしだしたら本当にただの独自の話になってしまうのであんまりしないんですけど、ねああね、そういうので生活してたこともありましたよ昔、ね、は、うん ゼゼっていうの先から年はキャーとかうわーとかって言うてんねんけどメダルを当たれよしよしちょもうちょっと欲しいなもうちょっとしもうしちょっとまた人増えたの はいはい、あああ<咳> ふ, ふにゅうってなんだろうふにゅうとか言うやつおらんって7欲しいよーちなみに実機で一番面白かったというか自分が一番好きだったのが「うわんでそんなことすんの意地悪」 実機で一番好きだったのはあのあれですね戦国武将が一番好きでしたねバーは止まらないねまあまあまあまあ20枚 ちょっと欲しいよこっからのからのからのあーあと7回しか回されへんねんてな、メタルスピンはあと7回よもうちょっとよあー増えない悲しみだけが通り過ぎていくよじゃ<笑>せめてせめてスライム てねてスラこう当ててくれここでオレンジが止まるやったでも増えてないんよ全然全然増えてないんよええー、なのここでピンクが止まらないオレンジがああ止まったやった<笑> 100枚ゲットですで200超えたんでまたまたまたまた9枚そんなことばっかりするからいつまでたってもさ多分なあの戦いにもいかなくなっちゃうんだよねちゃんと戦いにはいきますけどでもスロットってやっぱり楽しいわ あ、そうそうそう、実機の話だけど、実機は戦後戦争が一番楽しかった。初代のね。初代の戦後戦争はなかなかね、熱かったんですよ。ギャンブル性が高かった。なんか、右に進むのか左に進むのかっていうのを決めて、で、左に進むか、進んでよしなんかこう、おあ ああ左に進んでさそれがこう当たりやったら無限ループみたいになったりとかするみたいな無限ループ注意がおかしいな次の当たりまで継続するの ART がねそれはすごい楽しかったんああ終わってしまった メタルチェンジが数字しました6枚6枚のけでやります ややるやんじゃあなでもテルジジジジジジジジジジジンじゃなくてさパッ パ, パッパッパッパッパッってやつが聞きったい今のテンション上がらへんのおかしくないテンション上がってるかも100枚やで払い出し何で100枚混ざってんのに100いってならへんのおかしい、うん、おかしいわ なんか全然知らん人がまた座ってんねんけどすごいな今多分めっちゃ座ってんで自分の周りこれでも今日はスロットが調子いいって言われたからなスロットやるしかないでもせめてさ、あのー、あれがいいよね<笑> さっきのメタルなんちゃらの時に横横7当てたいね5個ジャックポットって書いてあったからなせめてせめてそういう時にジャックポット当てたいです私はジャックポットが当てたいですメタル来てください 来ないです。んああなんで。ああもったいない。どうしてこういうことするいいあーあーもったいないあああああああああああああ今あああああああああああああああああああああああ ームむむスロカスの配信はこちらですやなここな<笑>ストーリーを進める気がないわけではないんやけどストーリーよりもなんかこう今は<笑>スロッティーを進めたいよね ってキャーなのかがわからへんとな今日ストーリー進めるつもりやってんだよホンはでもなんか、うん、ストーリーも面白いんやけどやっぱこうスロットが面白すぎてあーやっぱ5個揃った時点でなんやな おいバやろ郎ああもったいない何これもどう見てもさスライムやんなあやっぱりですよねあラッキーはいあテンション降下し500枚超えたよ すごい当たらんさっきまで全然余裕なかったのに確かにな あのちっとも余裕なかったよね。あのー、うわーもうなくなる。もう回せないとか言ってたのにね。今なんか9枚掛けしてるよ。3枚でピーピー譲ったのにね。500枚じゃ、やっぱりまだ少ないなって思うから、こっちでちょっとこう、ある程度は、増やしてから行きたいなとは思ってる。 ある程度増やした上でそでもうドカーンと一発こう当てれるようになりたいなっていう希望的観測はいその夢ばかり見てるキヒロですよあフリースピン初めて来たなんだこれははいはいはい コインを使わずにあと10回スルッと回せるようだああしかも全掛けでああラッキーですねそれはありがたいですねこれでもし当たってくれたらね美味しいんですけどんかボーナスって感じでもないっていうねはいええなのやなんならあれやえっ、ー、と3つ並んどったら10やけど 4つで205つで30かあ270枚分やもんなでかいよなそう考えたらうんああもう全然でも揃う気がないよね気配すらないああ残念でしたしか言わへんな もう一回フリースピン当たったんああそうなるああそうなっちゃったある残念<咳>量が少ないなあちょっと美味しい状態が欲しい しい状態ってでもなかなかないよねうんとまあ、まれにあるから面白いんやけどね楽しいことばっかりがあったらさそればっかりやけどもっと楽しいことを求めるのと同じでこうたまにあるから人生は潤うというか潤ってないねん全然ウィスピン らんのや文句ばっかり言うてなあーダメだねもったいないなせっかくのフリースピンが台無しだわ上えんかったあーもったいない本当にもったいないあもったいないもったいないああああああああ9枚投げちゃったまあいいか。 そろそろさなんかこう。あ<笑>分あああああああああああああああああああああんああああああああんああああああああああああああ なっちゃダメです本当に皆さんもならないように気をつけてください本当にねまっとな人生を歩んでください私は常に面白くなってきたじゃねえかっていう状態ですね、えー、いやーもうマジでこれをどんどん増やしていこうと思いますはい あのー、多分ね配信切ったとしてもた多分ずっとこれやってるんです今日いやマジでで次の日っていうか明日またやる時までにどれだけ増えてるかっていうのを楽しみにしててくださいであのー、お二人に1000枚超えてたら あのおめでとうって言って<笑>うん頑張るから超えてる気がする<笑><笑>意地でも超える まあ難しいけどねなかなかねじゃあそろそろ今日は終わりにしようかな<笑>あー楽しいッろった秋広でした<笑>ああくそ<笑>また明日はい やろうと思います。<笑>めっちゃ楽しい。じゃあね。